谷商店会清居年は南越谷商店会を母体とし阿波踊り好きが集い踊りを通して商店会の地域活性のお手伝いをする活動にも力を入れておりますまた皆様のおかげをもちまして私たち私どもは 昨年創立30周年を迎えることができましたその記念すべき年に南越谷阿波踊り振興会より3年連続で南越谷の代表としてご推薦をいただき秋に本場徳島で開催されます全国阿波踊りコンテストへ参加させていただきましたそしてその大会におきまして大会史上初の2連覇を 大会史上最高得点で達成させていただきましたすすごいですねさらに喜ばしいことに南越谷阿波踊り振興会よりこの結果に高い評価をいただき南越谷史上初の殿堂入りをさせていただくこととなりました これも応援してくださる皆様のおかげと清居連一同心より感謝申し上げますそこで今年の清居連は昨年のコンテストの舞台構成をベースにさらに見どころを加えて披露させていただきますまたホールと外の組踊り会場で構成を変える初の試みをいたしましたので是非そちらもご覧いただきお楽しみください ただいま清い連は全員募集中です今年も新しい仲間を迎え一生懸命練習を重ね本日一緒の舞台に立っております最高に楽しい仲間たちがお待ちしております踊りや鳴り物に興味のある方私たちと暑い夏を過ごしましょう最後になりましたが改めて清い連一同皆様の応援に 心より御礼申し上げますありがとうございました<笑>、えー、という清いでの皆様です伝道入りを果たしましたねそれでは踊っていただきます南越谷商店会清井連です you、mm -hmm.